ふるさと大使アステリズムギターの遥ですアステリズムは、えー、と今との春から東京に上京することが決まりましたあの本当に久留米の皆さんにはたくさんサポートしていただいてアステリズムこれまで大きく成長できたなというふうに思うのでこれからも東京に行ってさらに大きくなれるように頑張っていきたいなと思いますこれからも引き続き応援していただけると嬉しいですよろしくお願いします